えこんにちは黒田和です今日もごご視聴ありがとうございます今日はですね8ビートの使い分け8ビートってあまた も, もうプリントをねこうリズムパターンでいっぱい書いてあるけど基本的には僕は5つだと思ってるんですよでそれの組み合わせでいろいろできるのでこの5つの使い分けで僕の理論的に言うと8ビートっていうのは正直ベースがどんなパターンを弾いていても ドラムはどのパターンを叩いてもそれなりにサウンドするというかうまくこうアンサンブラするんですねただ、まあ、ベースがこう来てるからこうするとこんな感じになるとかドラムはこのリズムパターンだとこういう雰囲気になるからこのバスドラをここに入れておこうとか次はこうしようみたいな形の、まあ、流れをいろいろ作れるといいかなと思うんですねで、まあ、演奏していって戦略を立てるっていうのはすごい大事で え僕が好きなドラマだと組み立てが好きなドラマだとミスチルの鈴木さんと、まあ、あのサザンの松田さんなんかはもう本当に。 神的なドラムのここにこの伏線を引いておくからこれここにこの伏線を引く人からこれみたいな感じで音楽が多分一緒にやるとすごい盛り上がっていくまあもちろん河村かすけさんとかも素晴らしいと思うんですけど、えー、こういったみんなあのー、やっぱりこういう風に組み立てるんだなっていうのを長年ねこうコピーしてるとあるので僕なりのこう考え方をなので、まあ、販売が上手なセールスマンっていうのは、まあ、感覚だけでできる人ってたまにいるんですけどやっぱりね 過去の経験から感覚だけでできるんですがやっぱり普通の人ってやっぱりしっかり整理してできるようになるだからまあ失敗して失敗してそれをこうもう一回こう見直してやっていく上でできるようになっていくっていうタイプとねでまあ本を読んでまあ他人のあこういう法則があるんだっていうことを気づいてやっていくのと一緒でまあこれもまあ僕黒田しが必ずしも全員に当てはまるわけではないのでえー、まあ あのいろんな本を読んでみてやってもらったらいいと思うんですけど僕なりのまとめ方ですねで黒田式では8ビートは5つに分けられて、えー、その5つは2種類に分類されるって考えてますなのでベースに対して、えー、まあ A か B かどっちかを選んでドラマを当てていくって形なんですが基本でも8ビートっていうのはこの5種類っていうのは、えー、まあどれをやってもらってもさっき言ったみたいに合うんですね まあ、こういったえドラムのえお役立ち情報をやっていくのでえよければえチャンネル登録の方もね見逃さないようにやっておいていただけたらと思いますえ最後まで見て い, いいなと思ったら高評価の方もお願いしますねそれでは5大8ビートについてえーまあ5大8ビートっていうか8ビートの基本は僕この2番だと思ってるんですけどまあレッスンするときに最初バスドラを支部でやってもらった方がみんな結構うまくはまるというかバスドラ支部で こうやって踏んでもらってででここはみんな3つ同時だよこれよくあると思うんですけどもうアイドル系僕もね SKE とかもちょっと叩いたりしてるんですけど、あのー、ああいう SKE 的なやつだとこういう。 ダンスを中心にやるので、支部でこうバストラがどんどんなっている方が、拍が取りやすいんですね。なので、アイドル系のものとか、突進感のある感じで。2番が普通の8ビートで、これはダウンアップ。ダウンアップ、ダウンアップ。体がダウ ン, ダウンするところにバストラ。で、ここ裏で ア, アップさせるのにスニア叩、すねをたたく。これがビートの基本になります。で、 もう何を置いても基本的に2番叩いとけば、まあ、間違いはないですよそれから様子を見るときは僕はもう3拍目なしにしてでベースがどう動いていくのかを聞いて2クラス目に。 合わせていくとなこれはある意味すごく戦略シンプルなとこからからベースに合わせて寄っていくっていうそういうこう、まあ、戦略みたいにも見えるわけですよなので最初のカードとしてまずとりあえず出しておくカードみたいな一番最初の定石みたいなやつですねそうい う, ようなものが2番だと思ってますで3番っていうのがまあ こ, れここですねこの3番っていうのがこのダウンアップからダウンに行くとこまでにこう で8ビートをこういういロック系の8ビートを上手に叩くため、えー、ジャズっぽい8ビートとの違いっていうのは別の動画でやっているので、ね、また見ていただければと思います。えー、とこうアップしてダウンダウンでここに着手するって感じね8ビートの2 番, 2番の方もそうでダウンアップがダウン、アップこう縦に順番に叩いていくタイプの人っているんですよ。太鼓の達人みたい まあ別に悪くはないんですけど、えー、やっぱりこうやっぱりリズムがこうグルーブするためにはアップしたところからダウンにいこうここにつながるようなイメージで音量もバランスを決めてあげるとこれがこの縦に順番にちょっと違うでしょうこの感覚ってすごい大事ですねでこのの番っていうのは うしたところからダウンするところに踏みしめる感じ。これバラードでよく使いますね。踏みしめる感じ。これねテンポ速くなると逆に踏みしめる感じだから。こうツービートに聞こえるんですよ。こうどっちかというとこう。まあビジュアル系バンドとかはあんま使わないというか。ドンパ ド, ドンパンドンパ ド, ドンパンになっちゃうじゃないですか。だから。 えー、もうちょっと古いですけど慎吾ママのオハロックってやつあれだと慎吾ママ子供たちのこ う, こういうこういうスタイル子供は逆にこの、ね、こういうこの4番あとで説明する4番みたいな力強くこう進行していく感じこ う, こういう感じだと慎吾ママがってやったらこう吐くがわかりにくいだからこう 昔ね、こう、営業の仕事でうちの生徒がアンパンマンを叩いてるのを見に行って、そしたらアンパンマンの時に結構4番の。ってやっちゃうと、力強い感じ。4番は力強い感じなんですよ。なので、ちょっと強そうなアンパンマンだよね、みたいな。だから、こういう、こう。 子供さん用の塗りなんだったら大きく取っただからバラードも大きく取った方がいいから3番を使うことが多いんですねで、えー、まあ裏の拍はこっちに入るとこっちはまあ逆に言うとスピードがまあ意外と上がる感じになりますねこの次の音符を強調するのでこの ここを強調すると2ビートに聞こえる1話を必ず大きいんでドンパドドンここも強調しちゃうからこうインツーな感じに聞こえやすいだからボサノバみたいなのはこっちですよねだからインツーな感じに聞こえますよねで4番これまあこれなんか見てもらうと「We Will Rock You」ってことでしょ このスネアを強調すするわけですよスネアに向かってこう音が足されてるからだからやっぱり力強い感じにしたかったら足をこう増やしていくっていう傾向にあるんですねで4番のパターンのこの基本形のパターンを叩くと「ドッパンドッドタードン」っていう4から1へ押す力が強くなるから。 まあもちろんそ の, の B の方も。というふうに足はその手前に入れると次の音をこう押していくまあ要はまあ雰囲気になるって感じですね。なのでこういう形ですね。なのでここだとこれは逆にスネアからこっちに行く形なのでむしろインツーに聞こえやすいかもしれないですね、は。い ここら辺のパターン、僕はこっちのパターンはこれ全部同じだって考えてて、こっちが2種類目のパターンなんですね、ここをシンコペーションする、つまりこう、うかうかこの A の方ね、この音はこのスニアに向かうんですよ。こう、ドッタンドドタンとかドッタドドンタンがこう跳躍がなかったんですね。ドドッタタンン ドーンタンタみたいな跳躍力が生まれる感じこれが、えー、5番になります。でそれを受けるのにこれねこれは B5 番の変形というよりかはこれとこれ足したらこれに、ね、こっちになるよねみたいな感じで書いたんですけどこれねこれはもう本当に僕様子見るとこ こ, ここのベースがどう弾いてくるかっていうのをよく聞いてるためにこれを使うんですけどまあ この形が合体するとね、サザの松田さんはこのパターンとこっちのパターンをすごく使い分けますね。この一個音が増えるだけですごい雰囲気変わるので、でここにバスドラを入れてあげたり、ドドタドにしたりねっていうのと交互にやったりとかね、だからこう波が来る。 やっぱサザンだから波が来る感じ。といかあのミスチルの、あのー、鈴木さんもバスドラのパターンこの5番が多い<音楽>で。コードが2つずつ要はコードが1小節に1個だと。 大体5番を叩くことが多くてこれの方がこう回転するというか多分そのシンガーソングライターギターのシンガーソングライターの人だとジャーンズジャーンジャジャジ ャ, ジャのイメージになるのでこのバスドがハマるんだと思うんですけどコードがジャーンジャーンジャーンみたいな感じでこう下ってきたりするとき2部で来るときこれはここにこの 下ってきてコードが変わるときにバスドランがないじゃないですか。だからそういうときはこっちを使ってるんですね。なので上か下を使う感じで実際ベースがシンコペーションしてるしないかド ラ, ドラムがもちろんベースがシンコペーションしててドラムがしてないっていうのもアンサンブルになるので全然ありなんだけどここら辺の関係をしっかりこういろいろ観察するとあいいアンサンブルってどういう風になるんだなみたいな感じでまあ 応用編っていうのがここにちょっと載ってるんですけどこれは結局この1番から5番のパターンを小説をまたぐようにシンコペーションしたり組み合わせたりしてるだけなのでこの5つのやつのいろいろ組み合わせによってまあ8ビートで全部できてるんだなっていうふうに僕は考えてるんですねなのでえこの5対8ビートを一生懸命練習してもらったら大体の曲はできるようになると思うしじゃあ実際にえー自分が こうオリジナルバンドやった時にどうやってバスドラを組んでいけばいいかっていうところら辺はこういうのを手がかりにやってもらったらいいと思うんですね。で、えー、このまあ次のお正月なんですけど、まあこのこの部分をね、ちょっとこうこういう風にベースとベースに対してベースと一緒にやるって言うんですけど、そういうこう ここののの音音に対してななんんででを選んだかみたいなのはやっぱり色々考えるですねドラムがこうやって来たからベースこうやって行こうっていうのももちろんあるし逆にベースがこう来たからドラムこういこうってうめちゃくちゃあるんでこのパターンに対して戦略的に何を選んでいくかベースが今これやってるからこれでまた2コーラスこの曲は3コーラスまでだからだからこのパターンからスタートしようかなっていう戦略が組めると非常にこう ドラムでパターンを変えるだけでこうだんだ ん, だ ん, だんこう積み上がっていくみたいな演奏ができると思うんですね。なのでそこら辺をすごいこう勉強する手がかりになるので、この5大8ビートっていうのをちょっと分類してちゃんと練習してみてもらってですね、で、いろんな曲をコピーするといいかなと。でそのコピーしたりするところのコツはお正月に、えー、動画でお送りしたいと思いますので、5日間だけのちょっと限定になりますので、えー、ぜひ。 見ていただければと思います本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございましたあ、資料の方は LINE の登録とえっ、ー、とあメルマガの方でお送りさせてもらいますので登録しておいてください高評価もお願いします